リ・ゼロから始める異世界ラジオ生活皆さんこんばんは高橋りえですこの番組はテレビアニメリ・ゼロから始める異世界生活セカンドシーズンでエミリア役の私高橋りえが毎週異世界から召喚されるゲストパーソナリティとともに あの括弧今日は幼女エミリアでやりましょうっていう指定が入っておりましたので私頑張らせていただきましたリゼロラジオ80回目です皆さん今日も集まりいただきありがとうございます未成年は放送出ちゃダメ合法です大丈夫です高橋は合法ですはい、えー、昨日ですね幼女エミリア初登場だったんですけれど も, もうすごく可愛かったというメッセージたくさんいただきました本当にありがとうございますそんな中今日はですねやっとですけど やっと来てくれましたこの方と一緒におしゃべりしていきたいと思います今回のゲストパーソナリティを召喚したいと思います召喚ジュース役の松岡さんホルトの役の田松さんご期待に添えなくて申し訳ありませんが角川さんの頼みですんでね手張らせていただきましたあ、あなたは過去編のキャストが不在の間代役などはいかがでしょう 夫主演役の甘崎公平ですすよろろししししししくくお願いいいまままやややっっったた<笑><笑>恐ろしい空間あ本当にあいやどうもありがとうやっと来てれれどどううもも 嬉, しい嬉しい初タットト別キャストだったうですよです<笑>かの。の うん、まあ確かに良かったですね。良かったね、はい。でもちょっとその過去編のね、はい、そうそう隊長さんがやってくれ、ね、て、モしたけども良かったっすよ。良かったよね。ショタットとロリリアで、うん、<笑>ロリリア言いづらいけど、<笑>ロリリアでちょっと頑張っていきましょう。<笑>ょ頑張りましょう。ちょっとその話ものいっぱいしないとですから<笑>、はい、今日はちょっとサクサクいきたいと思います。はいはい、まあとりあえず大役なんてとんでもないので、じゃあ本役としてお願いします。ありがとうございます。 始める異世界ラジオ生活今夜も冒険開始この番組は「リ・ゼロから始める異世界生活」制作委員会の提供でお送りいたします。